ステップ2、Multipartite Entanglement。そして、前のステップにはと2部のリオシムつれを 見, 見ましたよね。それが、例えばこのノードとこのノードの間 に, にはリオシムつれを作りたいんでしょう。で、これが物理のネットワークの 上, の上では、それが、Entanglement Swapping を使う と, と、こういうふうにできます。で、これが2つのノードなんですが、えっと、2つだけじゃなくて、 三つのノードもエンタングルすることもできるんでしょう。で、これが三つの場合だったら、まあ、三つは三パータイト、パータになるんですが、えっと、三分になるんで す, ですね。そして、えっと、四つの場合もありますよね。それがフパータイト、四分の両者もつれになるんですが、まあ、連続としてはそれが、えっと、数には問わずに、それがモルティパータイトエンタングルメントと言います。 でそして、これがどうやって作れるんでしょう、えっと、どうやって、まあ、どういう状態でしょう例えば、3キューベットの例なんですが、3キューベットだったら、規定はいくつがあるんでしょうその規定状態は、まあ、もちろん発行があるんですが、えっと、000から111までですね。で、それが、えっと、汎用のステートとしては、これが、サインにはこういうふうに書くんですけれども、まあ、えっと、2としては、 c1000 plus c2001 などなどなど c8111 になるんでしょう。で、これ、まあ、あの、エンタングルメントあるかどうか、重 ね, 重ね合わせはあるかどうか、それが c1 から ch ののリューとしては次第ですね。さて、これが、この中の状態を、あの、ある重ね合わせの状態を見てみましょう。 例えば、二つのステートだけ選ぶと、それが000と111にするんですが、他のは0。えっと、振幅としては0になってるんですが、この二つだけを使うと、えっと、こういうふうになるんですね。えっと、000ロプラス111の重ね合わせで、で、この発行の中には二つの状態しかありえないことなんですね。で、これが GHZ ステートと呼びます。 で、えっ、ー、と、どうなるんでしょうこれを見てみると。で、えっ、ー、と、9 b i 位置を測定してしましょう。それが、えっ、ー、と、z ベースで測定したいと 思, うと思ってます。そして、これが、えっ、ー、と、最初の0 と, と、えー、1が見えるんですが、0になる場合には、それの、えー、と測定のプラス1の結果になるんですが、それの確率は二分の一になりますね。 そうすると、残りのステートが、0、0、0になります。そして、これが、キュービットのヴァリューが、が、相関ですね。相関されています。そして、測定の結果がマイナス -1 になる場合には、それの確率も二分の一なんですが、えっと、残りの状態、測定の後の状態が1、1、1になるんですね。で、これも、えっと、相関されている キュービットの状態なんですね。そうすると、これが、えっ、ー、と、測定すると、えっ、ー、と、リオを壊してしまう。で、その後残り の, の状態が、まあ、これが Product State になるんですが、111とかになるんですね。で、それの残り の, の2つのキュービットを測定すると、必ず結果は一緒になってしまいましたね。で、それが、まあ、えっ、ー、と重、ね、重ね合わせと測定 の, の基本。 ですさてと、3つの状態、えっと、別の状態を見てみましょう。これが W state と言いますが、W state としては、えっと、この3つの状態を選びます。で、これが001、011と100になります。で、W 状態は こ, れこういうふうになります。で、この今回には、えっと、振幅としてはと分、ルート2分の1じゃなくて、これルート3分になりますね。 これが3分の1になります。で、そうすると、この各ステートの確率は3分の1になります。で、これがえっと見える通りなんですけれども、必ず1は1つと0は2つになってますね。で、これは W ステートと言います。さて、これを測定すると、どういうふうになるんですかね。例えばこの場合にはあの、あの、先の例 と, と同様に、 と、キュービット1を Z の, の測定 Z の規定で測定するとどうなるんでしょう。まあ、この3つの term の中には0は2つありますよね。このところとこのところにすると、これが測定の結果のプラス1の結果の確率が3分の2。で 最初のキュービットは0になるんですが、残りの状態が5プラスの状態になります。残りの2つのマ a x i m a ンタングル t a n g になります。面白いでしょう。そして、えっと、マイナス1になる場合には、それが、えっと、これの1が出てくる状態なんですが、それの確率は3分の1で、状態が、が100になるんで、それが、えっと、エンタングルメントは完全になくなったんですね。で、そうすると、 必ず、測定する場合には必ずそれが、えっと、量子もつれを壊すことではないんですが、この例だったら3分の2 の, の, の確率で、えと、エンタイングルベットを残してたんですが、えっと、3分の1の確率ではなくなったですね。そうすると、これが W state は、えっと、GHZ と同様のステートではない。それが、 えっと、一つのキュービットだけを変更する、あ, あるいは、まあ、離れてるところには、各キュービット に, には、えっと、変更する場合に、えっと、したら、それが W state から GHZZ には行けないんですね。えっと、これが、えっと、あの、かなり、完全に違う状態になってます。そして、これが、えっと、その三つのキュービットを、あの、 エンタングルされている場合には、それ が, が、えっと、条件が あ, るがあるんですね。それが、どのくらい相関は、はどのくらい強くになれるんでしょう。まあ、モノガミエンタングルメントはこの前に話してたんですが、それが、がえっと、どのくらい強くなるのかは変わります。で、どうなるんでしょう。例えば、この2つはエンタングルされている場合には、これがマクシマリ a エンタングルになっていれば、 えっ、ー、と、例えば5プラスだったら、これが3つ目のキュービットは完全に独立。これはプロ o d u c t s t になるんですね。で、これが、えっ、ー、と、qubit 3が 1, 2のペアとの相関はありません。えー、とコーレレーションはありません。で違う手法にすると、まあ、違う状態にすると、例えば1と3はエンタングルされている場合なら、 それも同様に、と、ン2は独立になっているので、と、2は、と、その、1、3のペアと、との相関はありません。そして、これが、物髪なんですが、それが、えっと、重ね合わせと、と、と一緒に、これ、まあ、と、量子状態について、量子力学としては、それが、すごく基礎な概念ですね。これが結構重要です。で、これは、えっと、セキュリティの、 元それの根本ですね。それが一番重要なポイントになります。で、この場合には3つのキュービットを話していたんですが、それが GHZ と W state、1つずつがキュービットを増やすと、それも N キュービットの状態も作れることは可能ですね。N パ a r t i の GHZ state だったら、まあ、いくつかのキュービットはあっても、それが0000プラス1111 の状態にすると、まあ、それが、n q u b ートを使うと、それが、えっ、ー、と、それでも、√2 分の1になるんですね。で、えっ、ー、と、w ステートの場合だったら、それが、0001プラス0010プラス0100なんですが、必ず、えっ、ー、と、n 項のター r があるんですけれども、必ず1は一つで、残りのキュ b ットは全てを0。 で、こういう場合には、それが、まあ、ステイトの、のえっと、まあ、ハミングウェイトと言いますが、そのハミングウェイトが1ですね。えっと、えっと、一、えっと、つのキューベット、必ず一つだけは1になってます。そうすると、まあ、これも言ってた通りで、n のコピーがあるんですが、それも n の term に n の表現も入っているんですね。で、これが、えっと、まあ、書くことは長いんですが、それも、えっと、ちょっと時間ですよね。 そして、もう一つのすごく重要 な, なと、複数のキュービットの、の、子親もつれのステートを見てみましょう。これ、グラフステートとクラスターステートなんですが、例えば、こういう場合にはと、ネットワークがあって、で、今回には、これが、まあ、あの、先の図に似てるんですが、この場合には、とキュービットとキュービットの間には、Ctrl-Z と、Ctrl-Z ゲートを書きましょう。 で、えっと、各キュービットをそれをする前には、プラスの状態 に, にしてみましょう。そうすると、このネットワークは完 全, 全は、すべてはエンタングルされます。で、まあえっと Ctrl -Z が、Ctrl-Z がこういう、あ, あの、行列になってるんですが、えっと、1の、0 の, の, の状態だったらそれが何も影響しないんですが、11の状態だけにはマイナス1になるんですね。Ctrl-Z ゲートとして。 そうすると、これがグラフステイトと呼びます。まあ、KetG と書く場合はそれが汎用なんですが。そして、それが何でものネットワーク、グラフの状態なんですが、 これが、えっと、レギュラーの形になっていれば、えっと、こういうふうになっていれば、まあ、四角の場合が多いんですが、これが、えっと、クラスターステートと言います。で、これは、ケット C と呼びます。で、まあ、あの、概念も一緒なんですけれども、形、形は限られている場合には、それがクラスターステートですね。で、これも、グラフステートとクラスターステートが、量子計算、量子通信、量子誤り訂正、べてに重要な状態です。 そうすると、これがあの GHZ state, W state と、とそのグラフ state が、がえっと一番重要な、モルティパータイツ s t a t ですね。